ままず占占いいいいらっしゃいます占いそうなると黙<笑>あのさこんなじゃねえよ 白, 白<笑><笑>太陽が出出る時間そうそう て, いい何してしないなし<笑><笑>もう大きくならない。<笑><笑> それでは参ります。制限時間5分、スタート。<音声><笑>さあ、<笑>あ<笑>まず占いいらっしゃいます？占い。こないない。いい。占い師だか。占い師えいないの？いないパター ン, いいいいターンだあるの？いないパターン。あ, ありえます。え？えあの余りが出るんで。 人狼がいないこともあれば占いがいないという可能性もあるんですえー、えー。ー人のうちも一人が人狼確定とかですかいや、もうそれもわかりませんひょっとしたら占いと人狼が外れる可能性だってそうだね怪盗しかいないパターンがある そ, それだってありえなくないです怪盗、怪盗、怪盗、怪盗、怪盗いる？怪盗、怪盗、怪盗、怪盗、怪盗え、怪盗いる？いえ、じゃっ人狼、人狼だけちなみに言っていいですか僕怪盗です 書いて村人になったんです、はい、今母さんは村人ですで、それの確認で母さんにめっちゃ聞いてたんですけど「人狼か人狼 か, 人かって訴えかけてたんですけどいや俺村人全然カミングアウトもしないんで残念ながら村林です だ, だってだで俺俺村人だったそう自分も村人ここで回答?「村林」って聞いて誰も出ないってことは人狼としてメリットないじゃないですか そうそうそうそうえ、人類いないってと人類いないいやでもそっちもあ、出る可能性もあるじゃないですかあ い, いない方向にそうそうそう策として黙るって言うそ う, そうなると黙るのが得意な人黙るのが得意な人得意な人なんか人類だったら黙るのあ<笑><笑><笑> 橋さん知るんですうん僕も知るじゃんああそうなんでしょうね橋田さんだってあのね僕あの人狼のあの人狼 の, の, のあの2戦目あのこの前の2戦目の前半見てもらってほしいんですけど自分人狼になった時楽しかったですよ<笑><笑>あの最初の時あのみんな頑張るぞおおって言ってる中俺一人だけあの動画「どうしようこれ」っていう顔してるんですよあの動画<笑>えこれ分かんない、ね、ってなっん<笑> これ、いないパターンあります、ね、人狼いいありえなくないです。ありえなくはないです。回答はいるんだもんね、だって。で、ちなみに人狼いないパターンだったら、全員隣の人に投票してゼロっていうことが、まあ、よく通例ですね。あ、1票ずつ入れてって、ね、こるね。いないパターンもありえますね。いなく見せてるパターンもある <笑><笑><笑>ちょっとこれ終わったらちょっとグレーか<笑><笑>えっやばっこれ何ノーヒントホに一つ思ったのがはいまあ僕村人だったんですけどみんなもしかしたら村人かもしれないんですけど最初にやっぱ回答いるかいないか占い師いるかいないかって聞いて最後にカミングアウトするんですよそれで自分で安全策を持ってきた可能性もなくなんですよあっ結城ち ゃ, 見、ね、めっちゃ見たさん あのですか村人だった、ね、だから「あ, あ, あ、当裏返しない裏返しない」う当たって構わず最初の狼だった場合に自分んですよ。 それで僕は、まあ、回答としてやってここは白だって聞いてるからここなったらあぶり出すために順番にこ う, うだ、ね、何約束何の約束自分公開しないといった、うんでだから僕を釣ったら終わりますいやそうだよね<笑>ここ釣ったら多分終わりますでしょいやここが合ってる以上は多分 回, 回答なんだと思う、うん、でここでこうやってバッて来るってことはワンチャン ワンちゃんっていうううライブもあるんないよわつるのいわからない、えーま、んちゃんってつるさっさき村人だったからなでれですすえももどしまみちやじゃあ全員隣の人に共通入れる 二人ですね。そういうパターンにします。そういうパターンにします。っていうてにしといて、みんなそれぞれ崩す。崩 す, 誰誰崩す。っていうのもあり。それもありですからね。<笑>いやし、しいえ、そうなんですか。 こ れ, は 分, かこれは分かんない、これは分かんないこれしょうがないえー、悩むの<笑><笑>すげえ悩むんだけどうだどうしようこれ過去最高に分かんないやつ<笑>全然分かんないと思いこれがワンナイトの台本<笑>え、だってこれで誰か裏切っ て, てさ突然の人に投票してたらさ、そ, その人の嫌いってことで <笑><笑>えっそうな る, <笑>、はい、お前 そ, うなるそれではお伝えしますえー<笑>僕票<笑> いやいや分かってたよみんな村人だっていうのは分かってたやつださっき票入ってなかった人手挙げて票入ってなかった人は見てほと見てない、まあうん、あのね票入ってない人っていう言葉その隣の人が俺に入れたっていうこと俺入れたい。<笑>俺入れたし<笑><笑>まあっ、まあまあね、<笑><笑>めっちゃいい村人だと思ったんだね 以上 HSTV ワンナイト人狼編でした人狼やっぱり楽しいね今回はワンナイトでしたがワンナイトはワンナイトなりの楽しさっていうのはあった気がしますって言って最後意味不明な釣られる方はしましたけどね ワンナイト人狼、またやりたいなって思ってます。その時はまたこのチャンネルで配信いたしますので、皆様どうぞお楽しみに。そして人狼ね、本当に楽しんで、皆様もよかったらぜひやってみてくださいね。それでは皆様、ごきげんよう。さようなら。